自分を客観的に見ていたら意味わからない動画が作れるのではないかという実験ですところで今回の議題は課そうですねこんな変な動画を作っていないでくれてを進めた方が動 い, い, い, いとかさてながに変えますからですね実は指示作するを始めるのよりもか PC を測ることったがそんなことがその映画動画にそんなことだよ始めたら採用する必要でもありだなでもそうです採用な い, いならそんなにそういうあないことを考えている か, からダメなんですよ これはただ、話がどんどん話し、話で、自よく出てくるを客観的に考える一つだったんだけ。なんか三にそんな気すか。列目の話が、ヒロミでさらにしていることは、なんではないですしたんです か, でんですかそんな気がしますよね。この動画言言が嬉想みたいになってるぞ。なんで動画って話るんですかそんな、見にくいじゃないですか。この動画、カナディこの概念を選択してないそうはないんで す, んですりえず。この動画は、これでこの位置を見つけたら、最画は、最画は、最画は、最画は、最画は、最画は、最初、最初、最初、この最画は、最初、最初、この最画は初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初、最初